では、続いて見ていきましょうこちらです千葉県おお、ワンちゃんリポート可愛いですねリポートもいただきました<笑>